皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月29日、d q 1 0ショップのお買い物ランクが、そろそろ確定になります。駆け込みでランク上げを考えている方は、忘れずにやっておきましょう。私の場合は、ご覧のありさまのブロンズランクなので、今からやっても、割とどうしようもない状況です。ゴールド特典の仕草書ボディーガードが羨ましいです。 コールドになるには8000円分買う必要があるので、まだ買ってない大富豪トランプを大人買いすればいけなくもないです。まあ、さすがにそこまではやらないですがね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。